プレッシャーアーチェリーに同局でスタートする金曜ドラマクロサギで主演を務めるキングプリンス平野の仕様が挑戦。中継先からの出演に体調を心配する声が上がっている。アーチェリー対決をしたのは高橋文才、山健人、二宮和也そして平野の4人。しかしスタジオに平野の姿はない。 それもそのはず、キングプリンスは一日と2日に球場赤水ハイムスーパーアリーナでライブを行っており、平野はライブが終わり次第な担ぎで参加するとされていた。アーチェリー対決は高橋、山が1000点の同点。1射目を300点としたものの2射目でど真ん中を射抜き1300点を獲得した二宮がトップとなったことろで平野の番が回ってきた。 中継ぎをつなぐと、そこには赤坂のスタジオと全く同じアーチエリーのセットが作られており、出演者からは、すごい。と驚きの声が、盛り上がりの家中で平野は一人きりの挑戦に、未だに心は一般の方なので、芸能人の人がいないので集中できますね。と、人気アイドルらしからぬ謙虚な発言。一社目で500点を獲得すると、 平野は一安心したような笑顔を覗かせた。しかし2社目も惜しくも500点で合計1000点。この時点で事務所の先輩にのみ宮の優勝が決まった。平野は引き続きクイズにもリモートで参加。また、赤水ハイムスーパーアリーナで収録された、クロサギの主題歌でキングプリンスへの新曲、月読みのパフォーマンス映像も放映された。 平野の出演にファンからは、感謝祭り、塩く君のアーチェリー、真剣な眼なしが、かっこよかった。紫輝くんライブの地なのにあのかっこよささすがすぎ、リモートアーチェリー楽しかった。 ともちろんの喜びの声が上がっていたのだが一方で11時48分の番組終了まで出演していたことに平野くん明日もライブなのにもう寝かせてあげて平野くんライブに公演を終えてこんな時間まで生放送で明日もまたに公演ってすごいな紫輝くんこんな時間まで生放送出てて明日のコンサート大丈夫もう疲れて寝たいだろうにと心配する声が多数上がっていた キングプリンスへの球場でのライブは12時30分、17時30分の2公演で2日間。さらに6日からは名古屋で3日間5公演、次週も福岡で2日間4公演とツアーの真っ最中で大防止。平夜はライブ終わりで明日も2公演控える中の番組出演。ツアーの合間にはドラマの撮影も行っているのだろう。 さらにこの日に放送した月読みのパフォーマンスの収録も行っている。ハードなスケジュールの合間を縫って挑戦したプレッシャーチェリーだったのだが中継ぎ先だったためか盛り上がりはいまいち。赤坂のスタジオでは照明も暗くなりそれなりに雰囲気を演出したが中継ぎ先の方はそれもなくプレッシャーを感じる間もなくあっけなく終了してしまった印象だった。 途中参加したクイズも最終結果は当然再開。現在人気街道大爆走中の平野にわざわざセットを宮城県に設置してまでどうしても出演してもらいたいという TBS の意思は感じられたのだが平野のハードすぎるスケジュールを考えるとそこまでして、と疑問の残る出演となってしまった。平野が無事にツアーを完走するのを祈るばかりだ。